こちらのお蕎麦屋さんでお蕎麦一思いいただきました今度は下立方面の電車もう到着しているみたいなので入場したいと思います から益子までの区間は、あのフリーパスの対象外ですので、560円にうる必要があります。こち マシコ駅の外観、こんな感じでーす。こんな大きな亀もありますよ。マシコ駅に到着しました。これからマシコ焼き本共犯センターという、先ほどの引き換えが使える場所があるというので、そこを向かってみたいと思います。行ってきまーす。 益子町の案内地図、こんな感じになっています。ちなみに現在地がここです。益子駅。そして、こう、東に進んでいって、ここに向かいます。益子焼焼鎌本共犯センター。ここに向かいます。 例によって こ, こかからら先は公共交通機関を使いいいいませんおお金がないからですお金ががななでですすって苦しいですねあとは自分の足で歩いた方がその街の様子とかいろんなことが見えてくる場合があるのでそういう意味では予定外だったとはいえあの茨城県大醐町の黒田の滝から黒田駅まで歩いた動画は皆さんにだいぶ見ていただけるようなんて。 そういう意味でも僕にとっても勉強になった動画の一つではありますねだから歩いているというのもありますそれにしても今日はすごく暑いですぐだるような暑さとはこのこと 確か益子駅から益子焼き鎌本共犯センターまで10分かかるって聞いてましたのでこの暑さですからちょっと大変かなという感じもしますねあ風鈴がここは城内坂というそうですこの先をずっとまっすぐ行けば益子焼き鎌本共犯センターに到着できるそうです現在地がここになりますいや本当に暑い のお店の横に「共犯」という文字が見えて案内看板になっているみたいなので行ってみたいと思いますあんなところに巨大な信楽焼のタヌキがいましたよでもここ益子町だから益子焼のタヌキなのかなで見えてきましたね。 というわけで、こちらが、益子焼鎌本共犯センターです。さて、一体ここで、関東鉄道上層線、そして、福化鉄道の益子駅間までセットになった、この一日乗車券の引き換え券、何に化けるのか、何がいただけるのか、確認してみたいと思います。行ってきまーす。 ここにあるもの、全部半額だそうで、ええー、びっくり。入ってみます。 認定だといういらっしゃいませいらっしゃっちゃいました。 なんですけども、こちら、機械がない状態の1日で乗車券なんですが、何と変わったのか発表しましたもしかしたら、えってなるかもしれない。これが機械と交換でいただいたものです。開けてみたいと思います。何が入ってるんでしょうね。テープを取って、この炭をくるくると外して、ちょっと、す手ませんね、あまり開封が少なくなってますて レレンとレンととこんなのが出てきましたこれ箸置きだそうです箸置きああなるほど危機会見で出てきたのがこの箸置きうーんまあね日本は大橋の国ですからやっぱこういう箸置きはね必要だと思います僕もというわけで益子、まあ、駅から10分かけてここに来たんですけども箸置きということでした というわけで、マシコ焼き元本共犯センターさんで、関東鉄道上層線と、それから蒙か鉄道のマシコ駅間の1日乗車券についている引き換え券で何が当たるのかということで、僕は橋置きをいただいたわけなんですけれども、こちらのマシコ焼き元本共犯センターのスタッフの方おっしゃってたんですけども、引き換え券でいただけるものは日によって変わるそうです。まあ、僕は今回橋置きだったということでね、お茶碗とか、ね、大きなものをきなが 期待しちゃダメですよねそれは強く思いましたさてせっかくモー鉄道に乗って沿線の旅をしてきましたもう謎は解けたわけですし最後にモー駅へ戻ってそしてモー鉄道のシンボルであるモー駅の外観を見てこの旅動画を締めたいと思いますまた10分かけてマシコ駅に戻らなきゃいけません頑張りましょう頑張るぞ 地下鉄道益子駅戻ってきました。 特徴的な駅の時計台が見えてすごくわかりやすかったですね。やっぱりここまで10分今日かかってます。こんなにカンカンで嫌んで、映像からではちょっとわかりにくいかもしれないんですが、いや、公共交通機関を使わないで歩き続けて、かなり体力を取られてしまいました。でも、あとは電車の到着を待つだけです。 四国駅に戻ってみたところ、次の農家鉄道の上り線、農家下田で降りてですね、15時54分到着だそうで、約40分待たなきゃいけません。まあでも、初級計、譲る時間が増えたと思うて、で、一駅入れたいと思います。で、下り方面の電車が今、到着するみたいですね。後ろにあるのは、連帯採旧だそうですね。いくらで走らせてるのかな金額まではわからない。ま僕はちょっと、自転車はこの格好なんでもありませんが、よかったら、 足じよを歩くのに使ってみてください。はい I'm gonna go check. 上には逃走中の SNS 農家の映像が流れています。 というわけで、ででこれが鉄道のシンボルである駅です僕も写真でしか見たことがなかったんですけどこうやって見るとやっぱり SL の形をしていてとてもユニークでそして魅力的な駅舎だなぁと思いました SL の実物ありましたよ見に行きましょう展示してあるものだから多分普通に写しても大丈夫な風です多分ここにあるのは車掌室かな 中に入る場合なんかじゃあちょっとじっくりとこの SL 見ていきましょう。